まもなく三番線に快速列車が参ります危ないですとので黄色い線まで下がってください下がってもっと下がってどんどん下がっていっそのコー僕のそばに来てそのままずっと止まらないねフゥえま、ー、もなく三番線に快速列車が参ります危ないですとので黄色い線まで下がってください下がってもっと下がってどんどん下がっていっそのコー僕のそばに来て<笑>そのままずっと すぐにええまもなく3番線に返すくれっがまいりません危ないですすので黄色い線まで下がってくださいさあがってもっと下がってどんどん下がっていっそのコを僕のそばに来てそのままずっと離れないでね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 くんに線にすく列車が参ります危ないですせので黄色い線まで下がってください下がってもっと下がってどんどん下がっていっそのこと僕ぼのそばに来てそのままずっとはれないで<笑><笑>えー、まもなく三番線にかえす列車がまいります危ないですせので黄色い線まで下がってくださいさあがってもっと下がってどんどん下がっていっそのこと僕のそばに来てそのままずっと離れないでだよ<笑>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 すぐさまままだまだまます。危ないです。までまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだままだままだまだままだまだまだまだまだまだまだまだまだままだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまだまどんだまだまだまだまだまだまだまに来て。そのままだまだままだ<笑><笑> サーバー線に帰すと列車がまいります危ないです通 の, ので黄色い線まで下がってください下がって線もっと下がってどんどん下がっていっそのことト僕のそばに来てそのままずっと離れ<笑><笑>、えーま、な, な い, い, いどんどんままれよ<笑> に返すぐにません危ないでいください下下下がががっっっっっててててもとととどどんんそらこののに来てそのままずっと離れないでねか まもなく三番線にしす列車が参りますもしなしもしものでしもしもしもしもしもしもしもしもっもしもっもしもどんどんしまま、ね<笑><笑>えー、もしもしもしものもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしす。しもしもしもしでしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも 線に返すぐさままくだとさがって下がっしゃがまいりませんあないですで黄色い線まくだとさがってどんどん下がっていっそのことを僕のそばに来てそのままずっと離れないでね<笑>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 まもなく三番線に返す列車が参ります危ないです選ので金左 a g まで下がってください下がってもっと下がってどんどん下がっていっすとの高とぼくがそばに来てそのままずっと旅行 s e i えまもなく三番線に返し列車が参ります危ないですずので黄色い線まで下がってください下がってもっと下がってどんどん下がっていっすとのこ等ぼ僕のそばに来てそのままずっと離れて<笑><笑>、えー、んなよ<笑>離れ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 返すプレッシャーが参ります危ないですので経路線まで下がってください下がってもっと下がってどんどん下がってイーストのコートを僕のそばに来てそのままずっと楽しませんか ら, からね<笑>